どうも皆さんこんにちはもちもち星から来たもちこです今日は音声のみラジオ形式でお話ししてみたいと思います前回の人形劇の続きは必ずあげるからもうちょっと待っててくださいお願いします今日は愛についてお話ししていきたいと思います愛って言うと皆さん何を想像しますか優しい甘い怖んとするでもね、それって 愛ののほんん一部なんです本当に深い愛って何でしょう本当に相手を愛しているならその人を思って自分は嫌われてもいいから幸せになってほしいって思って相手に「それ違うんじゃない?」とか「それ間違ってるんじゃない?」とか「それでいいの?」とか伝えてあげられることだと思うんですだって幸せにもなってほしくないどうでもいい人のためにそんなこと言わないでしょ やっぱり大事な人だから言いたいたよね例えばあなたの大事な人がゴミをポイ捨てしたとします。あなたはやめてって言う言わない道端のおじさんがゴミをポイ捨てしたのを見てしまいました。あなたはやめなよって言う言わないほーらわかるでしょなんで大事な人にはポイ捨てしない方がいいよって言って道端で会ったおじさんには。 言ってあげないの大事な人を大事だからゴミをポイ捨てして欲しくないから言うんだよねどうしてポイ捨てして欲しくないのいけないことをさせたくないからでしょ人の迷惑になるようなことを平気でやって嫌われるような人間になって欲しくないからでしょ相手にでもあなたも嫌じゃないなんか自分でそれを悪いことだと思ってなくてやってることをさえそれ違うんじゃないとか言われたらえって思うでしょ それでも相手のために言ってあげたいって思うことって愛してなかったらできないよねこれって優しくだからやっぱり「よしよし」とか「甘やかす」とか「優しく包む」とか「見守る」とか確かにそういうのも大事ですけどもちもち性では「それちょっと違うんじゃないそのままでいいの?」そう言ってくれる人の方が愛が深い人認定されてます。 聞いてくださってありがとうございましたまた次回もお楽しみに